はよう、ちゃんくん。日を浴びて、綺麗です。ちゃんくん。な、okay. ん 間に来るパパとババの間にになねね、はい、大好きなの、ね、そんで <笑><笑>はい、猫背なが。はいはい、変態、お先に。夜中はごめんね<笑>、えー。昨日は夜中にポンちゃんが扉を開けて、<笑>えー、外に行ってしまったので。 その後寒いので扉を閉めたそうですが実はポンちゃんはすかさず帰ってきましたがつられて出ていたジャン君は外にいたそうです締め出されましたこの人そして外のえー、猫安全扉何だっけ<笑>、えー危険防止 よう扉をガシャガシャ音を立てていたそうでそう、ねえー、気が付いて部屋に招き入れましたとさんそうそんな音がするなんてジャン君のおばあちゃんが上がってきたのかと思ってね夜中におかしいなって思って開けてみたのよしかもほらすぐにガチャって開けないで、うん、ガシャガシャって音がしてて、うん、あれ開けにくいのかな何かなっって思って思 あっこれで外は寒いよってことがわかったね。そうだね ポンちゃんすぐに帰ってきたっていうよりも、うん、ポンちゃんはあの部屋にいたのよ確か、うんうん、でポンちゃん寒いから閉 め, めさしてねって言って閉めたの、うん、だからまさか、まあ、ポンちゃんはだから開けて出るけどすぐ戻ってくるからね、この下そうな の, そ, うなのそれ で, でジャ ン, はン君はあ開いてると思ってそうそう時間差でだいぶ遅くなってきて出るから、うん、なんかでん「もうさポンちゃんいるから」うん まさか、ジャン君も出てるとは思わないのでジャン君出てないことも結構いっぱいあるからさうん、あ、じゃあ、じ、ま、ゃ、うん、もう全くジャン君が出てるっていう頭がなかったんだよねジャン君、大抵寝てるからねうん、ね、ジャン君はいつも暖かいところで寝てるからさ置き去りにされたっ思ったねそうなのねおわーそ<笑>うだよってってごめんね、ジャン君すごい勢いで入ってきたもんね 次からちょっと一声かけるからねそうだねちゃんと見てからで、ほら、多分ん大してすごい空いてるわけじゃなかったんだよね、うん、だからさ、ついねえ、おめんね、ジョンくんごめんごめんリカさん父 も, もう今日朝から甘いん坊さんになってくれてるから うん、もう描けないよね、うんうんうん、ねえ、ジャン君発見ここにあった霧でできた箱が破壊されていましたどうしたのかなあそこの上からよく あ, やあそこの上に、うん、ジャンプするときにとか、あっちの上からボンって降りたりとかしてるのね、うんうん だからね。うん、<笑>ちゃんくんかぽんちゃんの。蹴りで<笑>、うん。はい、仲がいい、二匹ですね。 かんかん。 君たち仕事用のデスクの上でバトルしちゃダメでしょうポンちゃんポンちゃんは一緒にそこで寝たいのねポンちゃんとはちょっと迷惑なんだねねえポンちゃんここはちょっと狭いよ そういえばジャン君はいはいあ障子に穴開けたのジャン君だね でかわいいか髪貼ろうかポンちゃんポンちゃんどうすんのはいはい。はい 諦めました。